おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、ちょっとタイトルにもあるように、今後のね、活動内容の報告についての動画となります。25日の夜にね、えー、緊急事態宣言の全国的な解除が正式に発表されまして、まあ、大変な状況の中で少しでもね、えー、収まったということで、僕も嬉しくは思っております。ですが、我が家にはですね、まあ、ちょっとあの、出産後の奥さんだったりとか、生まれたばかりの子供がいるのでね、 心配な部分も多々あるのですぐにはね外の撮影とかも復活せずに今後もねちょっとしばらくは家撮りをメインに動画を作っていこうかと思っておりますまあねこの事態でもともとテイクアウトとか、まあ、デリバリー全国ネット配送なんか販売をしてなかったお店がねこれをきっかけにサービスをね始めたお店も多数あって今までね動画で紹介したお店なんかは直に行かなきゃ食べれなかったんですけど今はね えネットとかでも買える時代になってきているのでせっかくであればそういった商品を紹介して皆様にも知ってほしいと思っておりますのでしばらくの動画内容は変わらずね自宅の方から僕が美味しいと思った料理メニューを紹介していこうかと思っておりますちょっとね外の撮影の復活を待っていた視聴者さんには本当申し訳ないんですけれども少しだけね様子を見ながら徐々に徐々に外撮りも復活させていって家と外と 美味しいもののの紹介を両立でできればと思っておりますのでよろしくお願いいたしますまたねちょっとあの以前の動画でもお話ししたようにどうしてもスケジュール的に自粛要請が出てから撮りに行った動画2本ほどあるんですけれどもそれはねちょっと合間を見ながら公開をしていこうと思っておりますので若干ね外撮りの撮影が出てくる部分があるんですけれどもその辺りはご了承くださいまあねあの緊急事態宣言が解除されたからといって でコロナがね、完全に収まっているわけではないので皆様も今、あの感染を防ごうと対策をしているものに関しては引き続きね、行っていただいて体、体調の方は気をつけて美味しいものを食べながら幸せに生活をしてください<笑>ということで、短い動画にはなりますが今後のね、活動報告の内容の動画でございます本日もご視聴ありがとうございましたまた今後もよろしくお願いいたしますじゃあね